簡単手抜きケーキを作りますホットケーキミックスをケーキ型で混ぜてオーブンで焼くだけまずオーブンを150度で予熱しておきますサラダ油 20g ぐらい量は適当でいいけど油を入れないと出来上がりがパサパサになります値段が高いけど溶かしバターを使うときっと美味しいですホットケーキミックス 50g 食べ過ぎちゃいますので、きちんと重さを測りましょう。砂糖50グラムぐらい。砂糖を減らすとパサパサになるし、甘い方が美味しいので削らない方が良い。50グラム入れてもカステラよりは甘くない感じです。卵1個。粉っぽくなくなるまで混ぜます。粉が飛び散っちゃうので、初めのうちはゆっくり混ぜます。 砂糖の塊があったら混ぜながら砕いておきます。 型の底をトントンと叩いて大きな気泡を抜いて150度のオーブンで17分くらい焼けば出来上がりですオーブンの天井の高さで焼け具合がかなり変わるので焼き時間と温度は加減してくださいホットケーキをフライパンで焼くと火加減がうまくいかなかったり IH だと加熱ムラで焼きにくかったり何枚かに分けて焼かなきゃならなかったりで面倒だけどオーブンで焼けば放っておくだけなので楽チンです 出来上がりです柔らかくて美味しくできました卵が少なめで冷えると硬くなるので焼きたてを食べた方が良いです